おはようございますす代目です先日大牟田にあるテールラーメンさんへ行くことができました前からですねうわさを聞いていたので一度行ってみたかったのですがご縁があって行くことになりましたテールラーメンこれです、えー、さっぱりとした見た目もしてますが、えー、味も割とさっぱりしてまして テールまあ牛の尻尾 っ, っていうそのイメージからはかけ離れた味になりますこれですね食べ方が大事なんですまず麺を普通に半分ほどいただく美味しいですそして半分ほど食べたらえー、オリジナルの調味料のちょっと辛いやつがありますので まあ、ピリ辛ラーメンを注文しとけば、えー、そのコチュジャンみたいなやつを入れますで麺を完食いたしますピリッとしてコロッと味が変わります、えー、一緒に行った方はですね、えー、まず最初のが、えー、ドラゴンボールでいうセルの最初の状態とでコチュジャンみたいのを入れた状態が第二形態だで麺を食べてしまうわけですが するとですねまあちっちゃいお椀に入ったご飯が来ますでそのお椀のご飯を残ったスープの中にドーンとするわけですよで混ぜるこれがセルの完全体これうまかったですねものすごくうまかったです3段階の味を楽しめるラーメン普通にそのまま麺を食ったらもったいないかもしれないですこういう風に食べるでまあその後のお椀を 見るとワンちゃんの絵がお椀についてます。大牟田テールラーメン。以前は名前が違ったらしいですが、えー、今はですね、テールラーメンという看板になっております。ひらがなです。ぜひ大牟田に行った際に、あ、そうあのこのテールラーメンさん、えー、とよくえー、とお酒の値段ってあんまり思ってないですけど、今月かな、あの日中でも食べれるようなお店が、支店ができるらしいです。今は 夜しか空いておりませんお客さんとても多いです昭和な感じのお店になっておりますそれでは皆さんテールラーメンぜひ一度ご賞味ください6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は下の